平野紫耀、キング、リンチェプリンスホトゥーベストアルバム、ミスター、の、ティアラ版特典映像についてコメントコメント。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。近く、オフの日に5人集まったら本当にこんな感じだなっていう楽しい映像です。キング、リンチェプリンスヒーローのヨーヨー。 キング、リンチェの平野市用が初のベストアルバム、ミスター、4月19日リリースの、デアディアーチアラ版封入される特典、DVD、キング・オ・プリンス・イン・アタミ・イン・アタミ、についてコメント。ファンに喜んでもらうために、その自分たちの姿を見せたいと考え、あえて企画性を排除したと説明している。 オフの日に5人が詰まったら本当にこんな感じだなっていう楽しい映像ですとの発言もコメント欄にはファンのことを考えてくれてありがとうとの声が多数書き込まれているリリース情報2023年4月19日オンセールアルバムミスター5ザファーストタイムズ編集部少し大人っぽくなったキングリンチェプリンス歌うシンデレラガールとても素敵だったタップ ミスター、ゴ、あえて企画性を排除して、その自分たちの姿を見せたいと語ってくれた、キング、リンチェの小旅行委員にあた今回はディアーチアラバンを予約したので嬉しい。今日の仕様さん夢みたいに可愛い。キングプリンスへの好きなところ。5人で撮ったプリクラに、ずっとも、絆、うちらしか勝たん、と、書いちゃうところ。 平野くんがライブのケータリングを食べているとき、ふらっと食べに来たジンくんに、おお友よ、と普通に言うところ。平野くんが、だって、俺たち友達じゃんと普通に言うところ。一番のダンプラのとき、平野くんと海ちゃんが、さりげなくハンドタッチするところ。なぜ、5人が離れ離れにならなければならないのか。だけど、友情は永遠だから、いつでもファンを大切にしてくれて、 本当にありがとう。みんなのことはずっと応援していきます。押し売りみたいになるのは彼らの本意ではないと思うのですが、知らない方もいらっしゃるかもしれないので一応お知らせしておきます。この記事で話題になっているディアーチやラバンはファンクラブ会員限定で完全受注生産。予約期限は明日までですから。 購入をご希望の場合は明日までに会員になって予約しなければなりません。ファンクラブ入会の手続きはオンラインで全てできますし、入会後は今なら40本以上のバラエティ動画も見られますから、5人の金プリが好きな方にとっては実は結構リーズナブルなお買い物だと思います。例の脱退退場会見動画も見られるので、 ファンの多くが事務所に対して不信感を抱いている理由が理解できるかもしれません。会員で買うつもりだけどまだ予約をしていない方もどうぞお忘れなきように。